ジャニーズ事務所からも退場する平野紫耀、岸優太、神宮寺優太。晴天の壁歴とも言える突然の発表にファンが驚き、悲しむ中で鼻息を荒くしているであろう。平野らの脱退後も金プリ存続とのことですが高橋山や長瀬角を含めた5人での出場は、最後。 本番はもちろん、リハーサルも含めてマスコミの注目度は高まり、視聴率アップも期待されます。中森明菜さんの出演も微妙になっている状況で、制作サイドはとにかく目玉になり得るアーティストをしている。渡りに船といえばファンは怒るでしょうが、NHK にとってまさにそれかと。そう。 12月31日の大晦日に放送を控える国民的テレビ番組第73回 NHK 紅白歌合戦だ。スポーツ紙芸能デスクによると間もなく出演者が発表される見込みだが、すでに5人のラストステージに早くも川わざが弾かれているということか。2020年12月31日。 活動休止直前に出演した嵐にはおよそ10分間に及ぶ異例の出演時間が与えられた。同じく2017年に引退発表していたアムロナミエも特別ステージが用意されて、それぞれに高視聴率を記録した経緯がある。同デスクによると、嵐と同等とまでは行かずとも、 何らかの特別演出が用意される。それこそメンバーが視聴者への生メッセージを届ける情が設けられそうだ。近年はご覧の通り若い世代を意識した出演者選考と演出が目立っている。紅白。若者のテレビ離れが加速するほどに受信料徴収も減り続けるだけに、それは必死になってバズるアーティストをかき集めますよ。章。 ここぞとばかりに金プリを推してきますよ。中高生が選んだ紅白出場歌手に異変。確かに若いファンが圧倒的に多い印象を受ける金プリではあるが、そんな制作サイドの思惑が外れる可能性もある。というのも、10月末に高校生新聞オンラインが配信したアンケート記事で衝撃の結果が出ていたからだ。 同媒体が集計した中高生が NHK 紅白歌合戦に出演してほしい歌手ランキング2022では高校生新聞編集部 LINE アカウントをフォローする中高生を対象に9月からアンケートを取った模様。そして現役中高生が選んだ紅白に出演してほしい歌手ランエキング1位、つまりはリアルに人気があるアーティストは 後輩グループの何わ男子だった。彼らを選んだ理由として紹介されたのが今一番勢いのある関西からデビューしたキラキラ王道アイドル。何わ男子の魅力を知ってほしい。は7中学3年女子、兵庫との10代女子からのコメント。 昨年11月にデビューしたばかりの7人組だけにグループとしての勢いがあるのはもちろんのこと、道江春優や西畑大我らメンバーのソロ活動も目立っている。紅白初出場を願っている中高生が多いようだ。ランキング2位に、スノーマン、出場1回、3位には、シクストーンズ、出場2回、とジャニーズの若手グループが続いた。それぞれの主な理由がこちら。 スノーマン、圧倒的なダンスと歌のパフォーマンス、トーク力で紅白をさらに盛り上げてくれると思う。SF 高校3年女子、埼玉。シクストーンズ、表現力がすごい。全員が歌を歌うことを楽しんでいるから聞いていて気持ちが良い。カニ玉高校1年女子、新潟。 10月31日をもってジャニーズ事務所を退社した滝沢秀明氏が2020年1月に異例の同時デビューさせたスノスト。今やジャニーズを代表するグループに成長した二組は圧巻のパフォーマンスで10代を魅了。紅白のステージも盛り上げてくれそうだ。 4位、5位にも、キンプリの名前なく4位には、2022年3月に3人での活動再開をさせたロックバンド、MRS、グリーンアップル。そして5位は、日韓大メンバーによる他国籍グループ、トゥワイス、と、以下も若い世代に人気のアーティストがランクイン。そしてキンプリはというと、名前が出てきたのは8位。かっこよくて歌が、上手。 年末に癒やされたい。マスク高校一年女子、鹿児島。メンバーそれぞれ様々な仕事をこなしてきて知名度も上がったと思う。リレン中学一年女子、山口。ランキング順位もさることながら、上位3グループと比べてやや特徴のないような寂しいコメントにも思えてしまうが、元はミスター・キングとミスター・プリンス。 のにつのユニットから結成されたキンプリは、ジャニー北川さんの肝入りとして2018年5月にデビュー。ポストスマップポスト嵐とも称された、ジャニーズの期待を一心に背負った若者たちの未来は、誰もが輝かしいものと信じて疑わなかった。しかし、そんな重責とプレッシャーからか、デビュー間もなく岩橋玄樹がパニック障害を患うことに、 治療専念のために休養するも、結局は2021年3月にグループ脱退、ジャニーズを退場することに。やはりジャニーさんあってこそのグループだった感はあります。とはジャニーズ事情に詳しい芸能ライターだ。そもそもはジャニーさんの元での世界進出が彼らの目標だったようだ。 4つ日間で視聴回数200万回が上乗せ、ジャニーさんの頭の中には、すでに金プリの世界デビューが描かれていたといいます。しかし、恩師が心し半ばで倒れたことで、彼らはグループとしての明確な道しるべを失ってしまった。 ドラマや映画、バラエティ番組といった映像の仕事は増えた一方で、他デビュー組との差別化を図れずにインパクトを残せていない印象です。方や滝沢秀明さんの戦略下でスノストや何わ男子は露出を増やし、トラビスジャパンはジャニーズ初の世界配信デビューを果たした。 若い子たちの関心が彼らに映ったとしても不思議ではないということ、芸能ライター、イカドウ。ところが、平野らの脱退と退場が報じられて以降、皮肉にも注目されたことで、改めてキンプリとしてのパフォーマンスも再評価されているのも事実。放送中の平野主演ドラマ、クロサギ、TBSK。 主題歌で11月9日にリリースされる新曲、月読みの YouTube バージョン動画が発表があった11月4日深夜からおよそ4つ日間だけで視聴回数が200万回も上乗せされている10月11日から公開11月8日時点で計1202万回。 早くも金プリロスに陥っているファンがいると同時にこれを機に金プリに興味を持って視聴したユーザーも大勢いたということでしょう。もしも今、その中高生へのアンケートを取ったとしたら結果は異なってくるかもしれませんね。平野君んに岸君神宮寺君が、脱退、退社するのは2023年5月23日、5周年を迎えるデビュー日。 ファンはメンバーの気持ちを尊重してくれるでしょうが、本来ならば笑顔で迎えたい大切な日。せめて残された半年間をファンのために使い、紅白でも5人の口から言葉を伝えてほしい。もしも5周年を見据えた詐欺だったとしたら、ファンは喜んで騙されるだろうが。